お集まりの皆様菅・伊内連関東と申します本日はお祭りの無事の晴天のもとのご開催誠 に, 誠に誠におめでとうございますこのお祭りのがずっとずっと続きますようにそして皆さんが元気に な, なりますように世界に平和が訪れますように祈り願いを込めて心を込めて回させていただきますどうぞよろしくお願いいたします よ ろ, よろしくお願いします。はい、それで皆さん、ちょっと周りに右をして、ご挨拶をしましょう。 もう踊るんですけど神様に礼をしたあ事でね、いざないさんが無事踊れると思ってますか、ね、あの前回ねあの、ほら、国友先生がねあのコーチから来られたんですけども、ね、国友さん、今日来てないからって言って、いざないの皆さん、無事に帰れると思ってますか、ね、<笑>まあ、いざないといえばねあの、あのポーズでしょ、ちょっとみんなでやりますか、今日、ね、じゃう国友先生、真ん中に行って、ゃ魔いか分かるん で,、ね、で、これはあの、ほら、国友さんに今日ほら来てないから、 あの国友さんに捧げましょう。ね。見てくれと。関東からエールを。ね、神奈川からエールを送りましょう。てじゃあ、あーせーの、また会いきますか。たくみこ先生、せーのでね。俺やらないよ。<笑><笑>あ、わかった、やるやるやる、一緒にやるよ、一緒にやるよ、わかったよ。<笑> あ, あ、じゃあ、なんで前なんだよ。<笑>センターちょっと、じゃあ、マイク、マイク。<笑> なんで真ん中なんだ よ, よ。じゃあ、せーので。はい、行きますよ。はい、ちょっと待ってね。栗、はい、友先生に。<笑>あれ、一人。ゲストだ。ゲスト、ゲスト。<笑>じゃあ、栗友先生に。はい。雄一郎先生。みんなで頑張ります。頑張ますせーの。頑張れ 藤先生見てくれるといいですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、さっさと踊ってください。どんな気持ちで。 あっこ